寒天の濃度を抑えて、まあ、プルプルして感じですけど、えー、ドンイオンのです、ね、こうブルーがこうちょっとのこう見えるとこうなんか海みたいな感じでビーカーに純水を取ります、えー、純水に寒天ですねアガーを溶かします、ね 温度計をガラス棒代わりにしてこの後コンロにかけて溶かしたばっかの時は少し白く濁っているんですけど加熱していくとだんだん。 が透明になってきますね。寒天の場合は一旦白く濁ってる状態なんですね。80度以上にして一回透明にして、グツグツ煮込まなくてもいいんですけど、まあほとんどほぼ80度ぐらいですけど、あふっとしてきました、ね。一旦一旦ギリギリ泡立つぐらいちょっと危ないですね。ね、一回 80度90度ぐらいにしとくとこうよく透明になってこうと完全に溶けてですね完全に溶けて透明になってくるので一旦このままほうれいします40度ぐらいになるまで一旦冷ます感じですねその間に寒天を冷ましてる間にですねその間にこのガラスの容器に 硝酸銀を入れてこれは普通の水道水じゃなくて純水ですねこれちょっと霧吹きに入ってますけどえ大体2ミリぐらい入れてこう溶かしておくと瓶の底にこう硝酸銀が溶けている状態にしますそれからあと蓋 蓋の方ですね、キャップの方にあの銅線ですね、えっと、銅線なんですけどこの銅線を、えーまあ、このままでも構わないんですけどこう螺旋状にしてちょっとこうねじらしておくとであとキャップの内側に。 テープで止めて、垂らしておく感じですかね。こんな感じですかね。もうちょっと長く、あの。もうちょっと長くてもいいので、ちょっと引っ張っておきます。はい、この状態ですね。この後、あの、えー。寒天が。冷えてきたら、これ注ぐだけなんですけどね。 ちょうど今40度ぐらいです触った感じでねお風呂の温度ぐらいなので温度計外しても大体そのぐらいの温度かなっていうことは分かりますで先ほど硝酸銀を溶かしておいたこちらボトルですねこちらの方に一気に注ぎ入れます 銅線を内側につけて、このキャップですね。銅線についてますけど、これを。で、キャップをすると。ちょっと火曲がっちゃいましたけど。あとこれ、銀樹が出てくるのを待つだけですね。何時間かこのまま待ちたいと思います。はい、銀樹ボトルです。これ別のサンプルなんですけど。 30分ぐらい経ちましたかねまだ同様のブルーの色の感じはしないですけどもだいぶ源氏らしくなってきましたもうしばらく置きたいと思います一日経過したものです銀樹そのものは結構きれいにキラキラできてるんですけども 寒天の方がです、ね、ちょっとこうかっしてしまいまして、えー、こちらはちょっと失敗作なんですけど、えー、銀の濃度がですね薄すぎると大体こんな感じになって、えー、これはあの寒天濃い寒天が寒天濃度が濃いんですけど、えーまあ、白っぽくなってしまうとあ、うんまりうまくいってないですね。 こちらのサンプルが比較的いい感じなんですけど、寒天の濃度を抑えて、まあ、プルプルして感じですけど、えー、同様の色がですね、こうアクアブルーみたいにして、綺麗な感じでできるんですけども、これ比較的うまくできているサンプルなんですけど、どうしてもやっぱり、小三銀使っているので、あの カッペンしやすすいですね。寒天の部分がちょっとこう茶色っぽくなっちゃうんですけども、まあ、濃度を高くすると比較的あの銀杖できやすいんですけど、えー、どうしてもこう茶色っぽくですねこうなることが多いですね。これはまた別の銀杖ボトルのサンプルなんですけど単にの銅板をボトルの下に置いたパターンで。 あと上から小の結晶ですねあのただこうパラパラとこう上から巻いてるだけなんですけどもね、まあ、拡散するまでの結構時間かかるんですけど、まあ、銀樹そのものはまあいい感じでこう伸びてくるとですね。銅線を垂らすパターンだとまあ まあ、広がりは大きいんですけど、まあ、時間がかかってよければこの銅板を下に置いてですねあのゆっくり成長させるこういった形のものもいいかもしれませんね。うん、こっちは色はあまり良くないんですけど、えー、こっちの方で、ね、まだちょっと成長の途中なんですけど若干こう青みにかかった感じがいい感じで。 少しこう青みがかかって見えるのでね。まあ、こういったものも試してみるといいかもしれません。